皆さん、新年明けましておめでとうございます 今年もね、よろしくお願いいたします。いや、もう去年から始まった古原康久 TV なんですけれども、まあいろんな方とですね、まあコラボしたりだとか、まあ自分の今までのね、その過去の経歴だったりだとか、まあいろいろとお伝えしてきたんですけれども、いかがだったでしょうかまあ今年もですね、古原康久 TV はですね、まあ全開で皆さんにですね、楽しい、そしてワクワクするようないろんな企画やっていけたらなというふうに思っております。これをいつの時代の人が見ても、 ああ、懐かしいなーって思ってくれたりだとか、そうそう、これあったよなーとか、あの時ってこんな話があったのとかってやっぱ驚いてほしいんですよ、僕たちは。だから、そういった、まあ、図書館じゃないですけれども、まあ、ライブラリーみたいな感じを目指していけたらなっていうふうに僕たちは思っております<音楽>。一番最初にまず声をかけたのが、やっぱりこの方、並川大介さんですね。 本当僕はゴーンジャが、ね、自分 の, その芸能人生のまあスタートラインみたいに思ってるのでそこで1点間の、ね、相棒スピードルを務、ね、めていただいた波川さんにやっぱ一番最初に声をかけたいなと思って割と結構無理してそうお願いしたんですよ。もうめちゃくちゃゃく忙しいですか波川さんだし決まったのも確か前日くらいに決まってそれで僕たちもそれこそスタッフさんもバタバタバタってしながら、まあ、撮った。 ってていうのすすごく覚えてますねまねあ、この1年間で僕の聞く力はね、上達したのかなーみたいなちょっとそこをまた波川さんに会って聞いていきたいなっていうふうに思いますねで次はですね敵を務めていただいた参観部を務めていただいた大川奈緒さん奈緒さんはねもうほんと僕にとってはもう、お母さんみたいな存在なんですけれどももう気の使い方のもう達人っていうかもう仙人なんですよあの方 なおさんはねもう本当にずーっと会ってるからなんかコラボしましたーっていう感じとかも特にないんですよね日常な感じをですね、まあ本当僕たちの日常な感じを見られる回だと思ってますのでぜひねなおさんの回も見てほしいですね<笑>そして、えー、初めてのヒーローの、まあ、コラボとしましては、えー、豪快レッドマーベラス役の小沢亮太ですね<音楽>そう、亮太ともですねもう本当付き合い長くて<音楽> アイちゃんののオオーディションの最終オーデディィシショョンン最終前日に僕が昔バイトをしていたその居酒屋みたいなその個室でですね台本を読み合わせしてで、まあ、次の会った時から「安受かったよ」って言ってくれたのが も, うものすごく嬉しくってなんかなんかそういった意味ではものすごくやっぱ思い入れのある。 まあ人物ですね、りょうたに関しては。で、りょうたがだからそのマーベラスとして、まあ、豪快チェンジするじゃないですか。一番最初に変身したのが僕なんですよ。だから、それもなんかすごく嬉しかったですね。まあ、基本ね、自分が変身してたその、ゴーンジャーのその、ゴーンレッドに、誰も変身はしてほしくないんですけれども、なんかりょうただったら、まあ、その、変身してくれてもなんか嬉しかったですね、だから。 まあ、そんなエピソードもありつつ次がですね、まあ、僕が幼少期に見ていたもう、伝説の男ですよもうゴーンジャーの制作発表の時かなもう言ってるんですよ実は記事とかも多分あるんじゃないかなまだジう「10レンジャーのグリーンが好きです」って僕ね言ってるんですけれども今回そのーコラボさせてもらったのはドラゴンレンジャーブライコとですねまあ、泉さんですね泉さんはもう もうなんだろう、もうも見た目からも分かるようにねもう優しさの塊もう本当に溢れ出てるじゃないですかオーラがだけどそのブラインだった時のあのもうかっこよさといったらもうこれすーごいよねほんとに、まあ、最終的にはね、まあ、死ぬっていう風にねまあ僕は知ってるんですけれどももう死んでほしくないから僕見れないんですよその回 だけど、まあその、ブライパイセンからも言われたのは、まあぜひね、そんな、ね、僕のことを、その、ついてくれてるヤスくんだからこそ見てほしいみたいなこと言われたんで、まあちょっといつか見ようかなと思ってるんだけれども、わーみたいなそういう感じでございます。<笑>次に、えー、コラボしたのがですね、もうデカレンジャーのブルーの、も林剛くんですよ。剛<音楽>くんのイメージって、その、クールでも、熱いキャラでもかっこいいみたいな。 そうで実際にお会いしてもめちゃめちゃ熱い男なんですね剛君ってそんな剛君が久しぶりに会ったら「どうもーつよっぽんです!」みたいなやってたからあれ<笑> <笑>みたいな。もうめちゃくちゃびっくりしましたけれども。でもあ強、あのつよしくんはあのつよしくんでめちゃくちゃ面白いし。ではそんなつよしくんともですね、あのー、まあ、誘っていただいて、ドんぶラの現場見に行かせてもらったりだとか。まあだからお互いに YouTube 盛り上げていけたらいいね、みたいな。つよしくんもねで、YouTube やってるので、つよぽんとね、散歩ぜひね、皆さんも見てください。僕たちのコラボ会なんてすごい面白い。えー、次にコラボしたのがですね、ダッシュオーゴームラックこと、エビサワケンジくんですね。 まあ、エビちゃんと言ったらですね、まあ、役の中ではね、ああいう、まあ、ちょっとダッシュ豪快で、ちょっとダンディーな感じではあるんですけれども、もう実際のエビちゃんと言ったらもうちょっと柔らかい存在なんですよ。エビちゃんの素と、あと、軍兵のその違いがめちゃくちゃ分かる、まあ、そんな回になったりとかしてるので、ぜひそこも見てほしいなというふうに思っております。で、次にコラボしたのが、激レンチーム。 もう激ブルーのファンタスティックテクニックの、まあ、深見烈役の万平と、そして激チョッパー剣役のですね、宗太郎。 お互いその盛り上げていこうねっていう YouTube の仲間なんですけれどもでもやっぱねあの二人がもうすーごい仲良くてチームワークもいいからねもう激連当時からめちゃくちゃ仲良かったらしくて、まあ、激連バサス合音も関係なく僕たまたまプライベートで会った時もいましたからね一緒にね激連者とその合音者でコラボした時の話なんかもねしてるのでそこも楽しみにしていてくださいそして、えー、ここで皆さん待望のまあ男がですねやってくるわけなんですけれども えー、ブレイク限界ゴーオンゴールドのですね須藤弘人役徳山英則さんですね<音楽>まあ兄って僕たちは呼んでるんですけれども仮面ライダーでキックホッパーやってたのももちろんあれだからもう特撮としても先輩だし事務所の元先輩でもあるんですよだから最初入っていった時はめっちゃ緊張したしなんだろうやっぱあのキャラじゃないですかなんかすごい どんな人な人怖い人なんだろうなーっていうふうに思ってまあ兄がね入ってきてで最初はねすんごいやっぱエリートでクールなキャラで入ってくるんですけれどもその兄が壊れていく様子なんかもね一緒に話したりとかするんでその話もぜひね、えー、見てほしいのとやっぱ我らが兄貴なんでそのやっぱいろんな人からの、ね、相談をね当時受けてた話なんかも多分あったりとかするんでそういうところもお楽しみにしていてくださいドキドキの あいつ、来ちゃいますね。ドキドキのあいつ。まあ多分ね、勘のいい方はもうお分かりだと思うんですけれども、ドキドキのあいつがまず一人控えております。そしてですね、ドローンのレジェンドを控えておりますので、ますます皆さん楽しみにしていてください。ということでですね、まあ、今年が2年目になるんですけれどもね、えー、今後ともですね、フラメネシサ TV の方をどうか、どうかよろしくお願いいたします。以上をもって、新年の挨拶とさせていただきます。それでは今年も、レッツ